作る作品がこれですねそうですねでこんなな感じになります、はい、で一番初めての人でこう、ね、ステンドに興味を持っていただいてやりたいっていう方の中にはもっと難しいのやりたいよっていう人もたくさんいらっしゃるんですけど、うんうん、ただですね、あのー、ガラス来たことあるよっていう人はなかなかいないので本当にそれが初めてっていう人はこういったシンプルな形じゃないと と, とても難しくてできないので、うんうん、だから今日はですね一番シンプルなこの、はい。 好きな色ガラスを4つ選んでいただいてそれをまっすぐ切る練習から始めて、はい、で組み立てていきますね、うん、でまずはこっちの本番選んでいただいたガラスを切る前にガラスカットがどんなものなのかっていうのを、うん、まず見ていただきましょうね。 するものすガラスはね今カットって言いましたけど正確には割るのが正しいですね、うん、これがガラスカッターですカッターはい。これも普通のガラス屋さんで使ってるのと全く同じです、はい、持ち方は鉛筆と一緒で大丈夫です、はい、上からグッと押さえますで前に引きます、はい、これが入ってると、はい、今みたいにチリチリチリって音がします これが傷が入っている時の音です。はい、これ力が入ってないと音がしないです。でそして、ちょっと画面では見えにくいかもですけど、今ここ縦に線が二本入 り,、はい、入りました。この線の通りにガラスが簡単に割れます。あ本当だ。はい。で、切ったここのエッジがとっても尖ってて危ないので、はい、この切った部分はこの石のやすりで。 角を落としてくださ い,、はい。で、これも普通に持って大丈夫です。あ、はいあのー、ないという人はね、手でパリパリパリパリ割っていけるんですけど。はい、初めての素で、ちょっと怖いなーっていう人は、この道具使います。はいはい、これで、このままぐっと握ってください。握ります。はい。いきますよ。あ、うん。 そしたら今こう傷を入れたところで綺麗にまっすぐ切れました、えー。これなんていう道具なんですか？かそれはプライヤーっていう道具なんですけど、ここに先のに、そうですね、線と線をあせ当てて当てて折ります。 でしたったらクイさんの作品は、はい、どこか見ることできるんですか。ああ、そしや、そし、ちょっと待ってくださいね。<笑>個人宅だったらあるんですけどね。今のところまだお 店,、はい、お店とかはなくてですね、これからちょこちょこ増えていきますので、こう期待で。<笑>今年はちょっと阿蘇市役所かなんかに出るかなと思ってるんですけどね。OK <笑>です。ちょっとこれからですね、ハンダ付けっていう作業に移りますので、はい、今からコテをちょっと温めます。はい、ちょっと2、ね、3分お待ちください。はい 上から押さえつけますわー溶けたでもう一 回, う回上からグリグリ全体にちょっと伸ばしてあげますそれで OK、はい、せーのじゃじゃんこんなふうに完成しましたできましたさっきハンダゴテつけたところ、ね、そうですねそこをジューって溶かしたところですね で, すね、はい、で出来上がった作品はこうやって木枠に入れてからお渡しします、はい、で当日のうちにお持ち帰りいただけるようになってますので また富澤さんの工房ではサンドブラスト体験といってグラスに自由に模様付けができます細かい砂を吹きつけて作るもので結婚祝いや誕生日プレゼントに作っていく人も多いそうですもうね梅雨入りしましたけれども、ね、富澤さんのこの工房は、ね、雨も関係なくそうですねいつでも。 <笑>楽しんでいただけると思いますので<笑>、はい、ぜひぜひご家族連れでもよし、うん、カップルでもよし女子会でもよし、もしいろんな人に楽しんでいただけると思いますのでぜひぜひ、はい、ご来店お待ちしております。